皆さんこんにちはスタジオワディのワディです今回は川口に新しくオープンするアウトドアショップトランクシックスさんのプレオープンに行ってきましたトランクシ6はもともとザースの店舗だったものをトランク0が引き継ぎ新しいお店に生まれ変わったようですもともとザース6もトランク0も行ってみたいと思いつつなかなか行けなかったので今回いい機会になりました 最寄り駅は東川口駅ですが、かなり距離があるため、駅からはバスで向かう必要があります。車の場合は環状線と首都高のインターが近いので、都内からもかなり行きやすいのではないでしょうか。お店の駐車場には10台ほどの駐車スペースがあり、駐車場前の交差点を少し行くとお店があります。お店は目立つ色なので近くに行けばすぐにわかると思います。 ザースからトランクゼロに引き継がれたということでポストにシールが重ね貼りされているのが印象的ですこの日はプレオープンイベントで平日にもかかわらず多くの人がお店に来ていました当日のお昼頃インスタで60個限定のゼロキャップの販売が告知されたのでそれを目当てに早く来た人もいたのではないでしょうか店内は割と広く中央のホール部分にはテントが張ってありました 商品もすでにいろいろと入っていて、トランクゼロのオリジナル商品以外にもさまざまな商品があります。二階部分も商品が並んでいて、ミリタリー感あるものがずらっと並んでいました。もちろんトランクゼロのオリジナル商品も置いてあります。 内装はザースシックスから引き継いでいるようで看板もスプレーで書き直されているのが面白いですレジの周りにも商品がありディスプレイもおしゃれなので見ているだけでもとても楽しいお店です、はい、今回のプレオープンの目玉がレジ横のソルウォルですソルワークス、トランクゼロ、グラインドロッジのトリプルコラボの限定品で この日オリジナル商品を5000円以上購入した人の中から抽選で3名が購入権を得ることができます。 結果としては外れでしたが、いろいろと欲しいものを購入でき楽しい一日になりました。この日はプレオープンということで正式オープンはまた後日となるようです。今回直前の告知ということもあり。 開店から少し遅れて向かったのですが限定のゼロポットをゲットすることができました他にもいくつか気になっていた商品を買うことができたので大満足です今後正式オープン後もいろいろイベントがあるかもしれないのでまた行ってみたいと思いますガレージブランドが好きな方は現地でお会いできれば嬉しいです是非チャンネル登録・高評価お願いいたします ご視聴ありがとうございました。